あれか、ついでだ、ぶっ壊してやるか。ぼ、僕の僕の宇宙船が、きき今日どういうことだよ。ようベ、ベジータ貴様な、なんてこと、宇宙船を破壊しろなんて命令はしてないだろ。 そのブサイクなまぬけずらが魔人ブーか貴様、よくもご飯を殺しやがったな。と、ご、ご飯ブサイクなんだみっともない変な顔ってことだよ怒っちゃったもーん俺一人地獄にはいかん。 貴様らみんな道連れにしてやるひひひひひ行くぞい許さぬ<笑>絶対に許さんぞわクわク。 魔人ブーム許せんが、一番許せんのは貴様だ、バビディそ、そんな… ママを大切にしろよどどういうことパパママを大切にしろってお前たちはどこか遠くへ避難していろ魔人ブートは俺一人で戦う い, いやだ俺たちも戦う3人でやればきっと倒せるれよトランクスお前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったなえ 抱かせてくれえっ あなんでなんでトランクスくんを殴るんだよあ<笑>二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ頼んだぞピッコロ貴様、死ぬ気だな。 一つだけ教えてくれ俺が死んだらあの世とやらでまたカカロットと会えるかそれは無理だお前は罪もない人々を殺しすぎた死ねば肉体は無となり魂も損とは違う世界に運ばれるそうか残念だもういい言ってくれ 急いでなこら逃がさないぞ待て魔人ブーそいつはこの俺を倒してからにするんだな分かったかこの醜い風船野郎めまた悪口言ったな弱虫のくせに 様の片付け方が分かったぜやっとなおおいベジータのやつどうするつもりなんだ殺されちまうんだろうあいつは初めて自分以外のもののために戦おうとしているんだ己の命を捨てて。 様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ、うん、うんうん 二人を頼んだぞ俺は結果を見てくるあああそうか、少々のダメージを与えただけでは魔人ブーは再生してしまう どうさせないほどバラバラにしたのか。己の身を犠牲にして。あいつに救われたか。あ、お、お、お、おバビディ。まだ生きてやがったか。とどめを刺してやる。 なんてことだマ、ま、魔人ブーの破片が魔人ブーは生きていた お, おいぼ、僕を回復しろ さっさとしろ封じ込められたいのか<笑><笑>いや、よしいいぞ、魔人ブーあの緑色のやつと二匹のチビめ絶対に許さんぞ バビディ様とマジンブーの恐ろしさを見せつけてやるこの星を地獄に変えてやれマジンブーあいつらが現れるまでどいつもこいつも殺して殺して殺しまくれし死んでない 魔人ブーガーそそそんなベジータは無駄死にだってのか地上は危険だ神の神殿にこの2人と仲間だけでも連れて行くぞ希望の星はこの2人だけだわずかな希望だな 人文の木は感じるが、ベジータの木がねま、まさか、やられちまったんかあ、あいつが、ご飯の木も感じねえ。どうなってんだんピッコロとクリリンは生きている。石から元に戻れたんだ。二人なら、何がどうなったか。 知ってっかもしんねえぞ。ピッコロたちは、神様の神殿かそう悟空悟空じゃないか生きてたのか何があったか、聞きに来たんだ。なんてことだ。ご飯も、解放神様も。 ベジータまでもやられちまったなんて。魔人ブーの強さは、海王神様が恐れていた通り、想像を絶するものだ。このまま放っておけば、本当に間違いなく、地球人は愚か、宇宙中の生物は全て消えてなくなる。でもよ、悟空お前が生きていてくれたのは、不幸中の幸いだ魔人ブーを倒せるのは、お前だけだよはっきりよ。 無理だオーラには倒せね え, えベジータとオラとはほとんど実力に差がなかったそのベジータが捨て身でやっても魔人ブーはへっちゃらだったんだろ悪いがどうやっても勝てねえそそうかそうだなクソベジータかご飯のどっちかだけでも生きてたら。 まだ何とかなったかもしれなかったのに。いや、大人数でかかっても、おそらく無理だったろう。そういうレベルじゃなかった。いや、そうじゃなくて、フュージョン使うんだ。え、なんだよ、それ。フュージョン、融合ですね。メタモル星人の得意な術だ。知ってんか、デンデ。そうだ。あの世であった。 メタモル星人からは教えてもらった実さ。力や体の大きさがかなり近い場合にだけできる合体技なんだ。つまり、二人が一つに融合することで、それぞれではできねえような、すんげえ力を持つ新しい一人の人間になれるんだ。三十分したら元に戻っちまうんだけは、注意しねえといけねえんだけどな。な、なるほど。 ご飯かベイジータどちらかでも生きていればお前とそのフュージョンをしてとてつもない戦士となり魔人ブーと戦えたわけだなだが今は二人ともこの世にはいないももしかしてさ最悪の事態ってやつかな中で寝ている二人 ゴテンとトラックスは力も大きさも破とんどさっくり。できないのかフュージョン。あいいぞ、ミッサーポポその手だその手があったピクコロギリギリまでオラがチビたちにフュージョンを教えるけど、それだけじゃとても時間が足りねえ。あとはおめえが引き継いで、修行してやってくれねえか。よし。わかった。 いいぞ、いいぞ希望が出てきたあのチビたちなら、やれるかもしんねえぞただし、トランクスとゴテンがフュージョンとやらを完成させるまで、かなり時間がかかりそうだ。それまでには相当な数の人間が魔人ブーの犠牲になるだろう。もしかしたら絶滅、いや、地球そのものが消滅させられるかもしれん。これは賭けだ。耐えねばならんぞ。 もし絶滅させられても、おめえたちとドラゴンボールさえあれば、元に戻ることもできる。なんだ急に暗くなったぞ。こ、これは神論が出るんかな、なんでドラゴンボールを集めて持っていたのはブルマさんだろまだ事情は知らないはずだ。 何のためにシェンロンをそうか。ベジータは武道会場でたくさんの人たちを殺した。それを生き返らせようとしてるんだ。ま、まずいですよ。今三つの願いを叶えてしまうと、今度は一年後にしか。すぐに行って止めてくる。悟空が推測した通り、ブルマたちは、 ドラゴンボールを使ってベジータが殺した人々を生き返らせようとしていたすでにその願いは叶えてしまっていたが悟空が割って入り残り二つの願いを叶える前に何とか止めることができたシェンロンは消え次にドラゴンボールが復活するのは四ヶ月後何が起きているのかわからず 不安なブルマたちを避難させるため悟空はみんなを神様の神殿に連れて行くのだったそしてここにドラゴンボールの願いで生き返った者がいたわ私は確かダーブラに殺されたはずい生き返ったのか信じられん。 界王神様、い、一体何が。お、よし、生きておられる。か、界王神様、界王神様。よかった、間に合ったぞ。<笑>き、君と、ど、どういうことだ、お前は。 確かに死んだはずですしかもバラバラになってはい私も一体どうやって生き返ったのか不思議でそ、そうだ君と急ぎなさいごはんさんも危ないえ絶対に孫ごはんさんを死なせてはいけませんん それは海王神様と同じく危ないところでしたな。よかった。君とゴアンさんのパワー回復は海王神界についてからにしましょう。ええー、ままさか人間をか海王神界に踏み入れさせるおつもりなのですか。そうですよ。さあ急ぎましょう。死んでしまいますよ。は、はい、開会。 海洋神界、つまり、私の世界ですえか、海王神様の本来、この海洋神界は、人間がおろか神や海洋ですら、来れない聖域なのだぞあっオタクは、確か死んだはずじゃ生き返れるんですかいやそうではない私にもよくわからないが なぜか生き返ったのだああのなんで僕を吠えゼットソードを使って魔人ブーを倒してほしいのですごはんさんならきっとあの剣を使えるはずですんゼゼットソードおおきは確かですか火曜神様人間などにあのゼットソードが使えるわけありますまい この私はおろか何人もの海王神様でも全くどうにもならなかったあの伝説の剣をキビトは死んでいたから知らないのですこのごはんさんの信じられないほどのとてつもない力をとにかく試しに行ってみましょうついてきてくださいうんその服装 この聖域にはふさわしくないなおこの剣が Z ソードですはあ。引き抜いてください私の知る限り、この剣を抜くことのできたものは、誰もいません引き抜くんですかなんか昔話で、こういうのあったなこの ジットソードってのを抜くことができたらどうなるんですか凄まじいパワーを得ると伝えられているそうおそらくあの魔人ブーをもしのぐほどのえー、本当ですかすっごくよく切れるってことかなほっかなそう心配するなお前には抜けんキビト フンててててて、はあ、よーし。ふん よしよしスーパーサイヤ人かまあ同じことだと思うがな、うん、無理だ何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったものが何で人間に抜くことができよう んほらやったななんと<笑><笑>どうせ言わなきゃいけねえことだからゆうゴテンとトランクスは無事だがごハンとベジータは魔人ブーに殺されたえ<笑> ベジータがそそんな僕の声が聞こえるかな地球の諸君今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ目をつぶってみてくれこれから映像を送ってやるからさ 僕はバビディというこわい魔導士だよそしてこいつは僕の家来いのもっともっとこわい魔人部ななんだこりゃみ見えるかお前も…おおどどうなってんだ 実は今日不愉快な目に遭っちゃってさある3人のバカたちを探してるんだよこいつとこいつとこいつこの3人のバカが出てこないとどうなるかこれからちょっとだけ教えてあげるよさあはじめろ魔人ブー おい。あ、あの野郎、やりやがった。もう一度言うよ。この三匹がどこにいるか教えるんだ。でないと五日間後には。 囚人は全滅しちゃうよ。じゃあ、情報待ってるよ。くっそあ、あの野郎う。あいつらがベジータとゴハンクを殺したのね。みすみす犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。 ダメだおめえが死んじまったら誰がオラの仮わりにトランクスとゴテンにフュージョンを教え込むんだ殺されたみんなや破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ気にすんな う, うんなるほど。 ピッコロもよーくおぼえておいてくれ。 よしヒュージョンの修行を始めるぞ地球人の諸君。たった今、なかなかの情報が入ったよ。3匹の中の1匹、トランクスとかいうガキは、西の都にあるカプセルコーポレーションとかいう家に住んでいるらしいよ。これから行ってみようかな。そこにいるといいんだけどね。 早く出てきた方がいいよ。自分の住んでる町が消えちゃうから。く、くっそ家にはおじいちゃんとおばあちゃんがいるんだぞソンくん今の聞いたパパもママも殺されちゃうわそれに、西の都も破壊されちゃう大丈夫だドラゴンボールで生き入れる違うの 研究所が吹っ飛ばされちゃったら置いてきたドラゴンレーダーもパーよあのレーダー特殊な部品が使ってあるからそこいらじゃできないのよつまり二度とシェンロンは呼び出せないってわけえ困ったらよしトランクスお急ぎで家に行ってレーダー持ってきてくれ魔人ブーとバビディはオラが一っとき食い止めておく 大丈夫おじさん。すぐにやられちゃうんじゃないまあ、少しグレーはなんとかなるさ。それより急げ奴ら西の都に着いちまうぞ急いで奴らのところ行かねえと。よう。う貴様はちょっと忠告しに来た。いいかおめえの探してる三人は、 近いうちに絶対現れる。約束する。だからそれまで待て余計な破壊や弱い者いじめはもうやめろなんで待つんだ何か企んでいるのかなああ、おめえらを倒す特訓をしてんだ。あははははは僕たちを倒すってそりゃ千年特訓したって無駄だぞ そんなのを待ってやるもんか。すぐにここに連れてくるんだ。だろうな。そう言うと思ったぜ。じゃあオラも、ちょびっとだけ抵抗させてもらおうかな。へへへ、面白い。お前の恐ろしさをはっきり見せてやれ。おい、魔人部何やってるんださあ、やってしまえ わかったわかった。なんだおめそんなに強いのに、バービディの言いなりかんう、うるさい。余計なことを言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。いうことを聞いて当たり前だろ。うな、なんだ再び呪文で封じ込められたいか 俺を封じ込めたらお前、があいつに殺されるぞねえだっ こ, こいつめいつの間にか余計な知恵をつけおってでもあいつ倒してやる良い子みたいで嫌いだもんはあってしょうがねえな 無無駄駄だ、無駄だ。ベジータだってそれをやっても無駄だったろじゃあスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるから何これがスーパーサイヤ人の状態<音>。そしてこれがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人 スーパーサイヤ人2ってとこかなくだらない変身だよ大して変わってないじゃんそして、これが…さ、さらにそれを超えた スーパーパサイヤ人3だ時間がかかってすまなかったなまだこの変化に慣れていねえんだ怖い顔になったってちょっとも怖くないぞそそういうことだバカめあんなのあっさり片付けちゃえ魔人ブー のくせにお前とっあんまり聞いてねえみていだな。 なんてパワーだ、こいつ。いいぞー、お前面白い。もっと遊ぶぞ。ああ、しょうがねえな。 面白いぞさすがだな驚いたさおめえすとばけた顔してっけど天才だほほとんどダメージなしかんトランクスの気が早く動き出したドラゴンレーダーを見つけて 西の都を離れ始めたなおいなぜ戻るお前と戦うの面白いもっとやるぞそいつは光栄だがオラには時間がねえんだ割りがけるぜ逃げられると思うなよ倒してしまえ魔人ブーイカバビディ てめえの探してる三人は、二日後に現れる。だから、それまで何にもしねえで待っててくれ。強いのかそいつらけっけっけ。僕がそんな言葉に耳を貸すと思うのかち惜しいな。せっかく魔人ブーには、楽しい勝負になりそうなのによ。 消えた。ほい。逃げちゃったじゃないか。お前がぐずぐずしてたからだぞ、薄野郎。探してこい。バビディ様、俺いいこと思いついた。な、何いいこと喋れないだろ俺を封じ込める呪文も言えない。え<笑>お前からいろいろ覚えた。 もうお前に用はないやっほーさて強いやつやってくるまで退屈だから地球人全滅して遊んでよーっと バービディがいなくなって、魔人ブーは計算なしで、破壊を楽しんでやがる。くっどうしたソンさっきのスーパーサイヤ人3ってのはな、使うエネルギーが大きすぎて、一気にヘトヘトになっちまう。オラに残された、時間はあんまりねえ。それまでに何としてでも、 チビ二人にフュージョンを完成してもらうしかないな希望の星はあの二人だけだも持ってきましたこれでしょドラゴンレーダーってよしもうほんの少ししか時間がなくなっちまったおめえら気合い入れてやるよ はい、先 生,、はい、先生2人の木の大きさを同じにする必要があるが後で練習しておいてくれいいか本当に難しいのはこれからだぞフュージョンポーズを2人全く同じにとるんだこれからそのポーズを教えっからよーく見て覚えてくれまず2人が。 ある程度の距離を置いて立ってこうする腕の角度に気をつけろフュ腕を反対にしながら二人が近づくこの時動かす足は3歩分だジョン手はグーに変えるやはり足の角度に気をつけろハこうして二人の指を合わせるんだ 外の足をピーンと伸ばすの、忘れんなどうしよう、かっこ悪いぞうんじゃあ、次はわかりやすいようにピッコロと二人でやってみっからよく見てろおっ、俺は、かっこうやって 鏡に映したみてえに、二人で逆に動くんだふゆージョンっじょんっはよし、さあやれワンツー、ワンツーごっもうそろそろ時間じゃ あの世に帰るぞい。うん、わかった。ピクロ、あとは頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、孫くん。父、そう落ち込むな。おめえには五点がいるじゃねえか。 で、でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ、絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったら、よろしく言っといてやるさ。うん。あの、私、ご飯くん君は、まだ生きてると思うんです。 空あああああなんだ だったら早くいやよかったのによコテン母ちゃんを頼んだぞ、うん、じゃあなみんな死んだらまた会おうな あの野郎演技でもねえこと言いやがってよし悟空あとは自分でいけるじゃろおっサンキューばあちゃんご飯はもう天国に行ってんかなうん これはご飯。そうだ。ご飯の木だ。な、なんで。あれどこだここでも、海洋界でもね。行って、よし行って、どこなんだここは。